皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月18日。大好評につき、オーブの在庫が切れましたので、モーモンバザーをお休みしています。しばらくお待ちください。テンションブーストを使ってからラッシュバーンを使ってみましたが、テンションが乗るのは一発目だけでしたね。ただ、それでも十分強いので、バトルマスターの必殺技に関しては、そういうルーティンになりそうです。 バンマの塔も終わったので、今週の集荷も終わりです。今週は、あと5秒あれば4の祭壇が完全制覇できていたので、やはり回復役はデスマスターがいいということですね。ポイント交換については、せっかくのバンマのーフィーバー期間中なのですが、やはり福引き券と経験値の晴天にしました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。